RADIO サントリー「JWAVEJWAVE レディオ坂本」ここからは療養中の坂本龍一さんに代わって僕ゆざーんと長島理香子と長沼秀太の3人でお届けしていきますいつも通り、えー、全員リモートでの審査となってます番組前半は浅田晃さんによる「 BTS の講義だったんですけど、シュルタや長島さんは BTS が詳しいですか？私これで初めて BTS を知ったっていう。え名前は知ってました？いや全然知らなかった私。名前も知らない。はいすみません。かなりあれですね。<笑>かなりなんか全く違う情報源の中で生活しているんだっていう感じがすがすがしいですね。<笑>はいすぐすぐ検索して<笑>あこういう人たちは。 だって、初めて知りました。え、はすぬまさんは、うん、僕はもちろんよく知ってま。いや、えっと、名前は存じてまして。で、はい、僕の友達が本当好きで。で、うん、飯食いながら歌ってたりするし。なので、うん、そういった感じで BTS には触れてました。うん、好きな人が勧めてくれますよね。そうですね。非常に。うん。多分歌いやすいから、すごい、はいう。うん。いつも歌ってくれる友達がいます。<笑>うん。<笑><笑> 楽しいよ。ユザンはどうですかいや、僕も、やっぱり周りにすごく好きな人はいるんですけど、その BTS を、全く、名前も今回初めて聞いた、うん、長島さんって、普段はどういう生活をしてるんですか<笑>テレビとかは全く見ない見ない。あの、今見てるの、本当子供番組撮って、それ、録画したやつ見るぐらいしか見てない。あ, あとは、音楽はどういうのを聞いてたりするんですか全然聞いてないです。<笑><笑>音楽聞いてない。この<笑> この2ヶ月に一度のオーディションコーナーで全て満足してしまう。これはあれですよね。繰り返し繰り返し聞いてるのかもしれないですね。<笑>うん、そんな人が審査してるなんて恐ろしいです、本当に。いやいやいや、フレッシュな感覚で聞いてるんじゃないかと思いま す, いす、えー。さて、デモテープオーディションの優秀作の発表をしていきたいんですけれども、今夜のは ここ2ヶ月の間に覚えていただいた150作品の中から優秀作、みんなで聴いてみたいという思う作品を一人一人挙げていきたいと思います。それでは、橋沼さん、何か。はい。一曲。はい。ちょっといきなり、はい、あの、なんですけど、はい、あの、今回はあの、水野さんのフィールドレコーディングがとても良くてですね。はい。二作品送っていただいたんですけど、はい。その二作品とも良くて。はい。 ちょっとわがままなんですけど、はい。2曲をちょっと、はい。これはみんなに聞いてほしいな。そうですね。なんかレコーディングの仕方とか地味に違くて、はい。地味にというか、うん。違うプロセスで撮られてたりもするので、はい、ちょっとこれは書けたいと思いました。はい。はい、じゃあ、異例の、最初から2作品選ぶという、<笑>すみません、す<笑>さんの。こういう、僕こういうことしがちなんですけど、ほんとすみません。<笑><笑> じゃあ、聞いてみましょう。はい、えー、じゃあ、まず水野さんの桟橋ボーイングという作品から聞いてみようかなと思います。うん あの、三橋ボーイングというだけあって、桟橋がこう揺れている音が、えボーイング、まあ弓、弓の音、うん、ということなんですけど、なんかもう、桟橋が主体というか、うん、人間じゃなくても桟橋がもう音、を出しているっていう感じが、うん、タイトルからも伝わりますし、あの、 音もなんか気持ちいいんですね、うん、その中音域から低音域にこうブワーっと、うん、で周期性があるかと思いき、うん、重いや割とランダムに響いたりしていてそこが大好きですという感じです、うんね、えいい音だなと思いますよねこれ、うん、いいですよねこれ多分皆さん好きですよね、うんうん、あのファ本人もおっしゃってますけど菅原さんっていうよく出してくださってる人の塩釜こう停戦 の音がありましたけど、うん、あれもすごいよかったですよね。それの影響をそのまま受けたとも言えます、うん、とのことで。うん、なんかフィードレコーディングってそのなんか影響を受けても全く違う音になってくるのがいいですよね。うんあのうんうん、<笑>対象が対象と環境が違ければ全く違う音になってくるっていうのも。うんうんうん、以前あの京都であの蓮沼さんと 同じ環境でフィールドレコーディングをしてそれを曲にするみたいな仕事があったんですけど、うん、同じ場所で同じように撮ってても使ってる機材の違いで違う音でしたもんね。まあ ね,、うん、ね、全然違うよね。うんうん、じゃあ、ただれあの。このねここ<笑>はい、何ですかどうぞ。い<笑>やいやいや、こ の, <笑>はい、<笑>このコンタクトマイクはの防水でいいんですよね<笑>っていう、あの<笑>あ<ー>。<笑> あこの僕も知ってるんですけど、はい。このコンタクトマイク、の防水なんですか。はい、そうなんです。はい、防水なんです。あの、この防水マイクを突っ込んだ音っていうのを取りに行きましたよね。京都の池で。あ、行ったね。うん、そ, うそうそうそう。まあ、ちょっとその時とのマイクとは違うんですけど。あ、そうなんですあの、はい、すいません。<笑>あれとは違うマイクなんですね、うん。あれはちょっと、そう、あれはね、そう、イギリスのロンドンのサウンドアーティストが作ったマイクなんですけど。えー ずっと、ごぼごぼごぼって言ってましたね。ごぼごぼごぼって言ってました。うん、はい。じゃあもう一曲の方の、雨だれベンチという水野さんのフィールドレコーディングも聞いてみましょう。 ずっと聞けちゃいます、ねうん、気持ちいいです ね, いいです ね, ねこれ結構音量を大きくするとまたた違った私のこの、ね、イヤホンの背なのか分かんないけど、うん、ちょっと小さい音で聴いてるよりは大きくして聴いた方がなんか自分が知ってるこのビジュアルから想定できるこう、うん、音とまたちょっと違う側面がこう聞こえてくるっていうかだから面白かった。あとのこうギャップがあって、うん この YouTube で作品が送られてきてるんですけどその雨が降る様子がベンチに当たる様子がずっと淡々と打ち土出されてる映像がついていますね本当に同期してこの雨が強くなったり弱くなったりするのが結構激しくていいですよね、うん、いいよねいいタイミングで撮ってますね、うん、変化変化が感じられるというか、うん、とても効いていて落ち着きますね あのインドネシアのスワルア軍とかの竹村みたいな雰囲気もあって、うん、ああ確かにねこれずっと聞いてても録音物なんで自分が濡れないのがすごいいいですよね気持ちはなんかびしょびしょになってくるんですよそうだよね、うん、気持ちはびしょびしょになってくってすごい<笑>すごい濡れてるみたいな気持ちになっていきますよこれあー というわけで J-Wave Radio 坂本デモテープオーディションコーナーはこのぐらいです。今回も面白い作品がいっぱいでしたね。最初にハスノサが2曲選んだことによってちょっと順番がぐちゃぐちゃになる感じだと思います。<笑>欲張っちゃってごめんなさい。気をつけていきたいですね。はい。僕も気をつけていきます。<笑>ありがとうございましたございます。ありがとうございます。オーディションコーナーはこれでおしまいです。 r a a a o 今月からレディオサカモトのオーディションは世界中の音楽配信ストアから音楽を配信する音楽配信代行サービスビッグアップとコラボレーションすることになりました音楽作品に関してはビッグアップのアカウントからエントリーをお願いします 審査を通過した優秀作品にはビッグアップの配信利用料が無料になるクーポンをプレゼントしますあなたの音楽を世界に配信するチャンスです詳しくはレディオ坂本のホームページオーディションのページをご確認ください